Bye.、Uh -huh. おっさんアマチュアロックンロールイエイえあ、ー、けましておめでとうございます大蔵です本年もよろしくということで早速本題に入ろうと思うんですがそうなんですよ去年の誕生日ウィークですよ ままたま池袋の石橋器店で中古のゼマイティスが10万台で売ってた<音楽>これねゼマイティスのメタルフロントをつってマホガニーの上に、ね、長期を施したメタルが敷いてある中古なのでよく見ると擦り傷とかあるんだけれどもまあ気にならない程度だね<音楽>でそもそもゼマイティスという イギリスのハンドメイドギターでトニーゼ・マイティスというエンジニアが一人でコツコツ作っていたらしいんだもちろん使用者はブリティッシュ・ロックバンドの大御所たちでクラクトンやジミー・ページを使っていたらしいちょっとも全然記憶がないん、ね、まあ見たことあるっていう人はだいたいストーンズのロンウッドのことを指すわな、まあ、トニーゼ・マティスが作ってた頃は19生産だったわけだしいねそんで2002年トニーゼ・マイティス すでにゼマイティスのコピーを作っているグレココと神田商会ライセンスを買い取ってブランドを再興工業製品化されたので供給がある程度潤って現在に至るというのですつっても、ね、ゼマイティスの特徴である希少性を担保するためにある程度供給量をコントロールしているく最いなこの彫金にもいろんなデザインがあるんだけれどもこのモデルが欲しいっつってすぐ買えるようなギターじゃないから、ね ちなみにグレードは4つあって、この子は下から2番目のアンタムス日本製の工業生産モデルだね。まあどこで作られて誰が監修したかによって金額が決まるわけだけどおいそういうわけで神田紹介によって供給が安定したデマイスですけど日本人のミュージシャンも結構増えたよね ところが非常に残念なことになぜかこの日本人ミュージシャンメタル系やビジュアル系が多いんだよねいやいやこれってそういう楽器じゃなくてさもっとこうトラディショナルなロックを鳴らすような楽器だと思ってたりするんだけどということをこれから実際に楽器を弾いてみて証明していこうと思いますで今回もこの曲を聴 私は大好きこのボックスタイプのアンプをチョイスしてますで各パラメーターはほぼフラットなね。で、まあ、リバーブだけちょっと多めに今回ちょっと違うところといえば雰囲気を出したりキャビネットは4発のパワータイプをチョイスしてますそしてマイクはいつもの4 1 4このセッティングでやってみましょうまずはクリーンからリア センターフロント分かかっ人いますフロントが ね, トがね結構硬いのこれって24フレットなんだけど24フレットの弊害というか普通のレスポールたちに比べてフロントピックアップが若干後ろにくっついてる。 このストラトのまるでミドルのような位置感音がするんですね。とはいえこのフロントが非常にいい音いう、フロントだけでもいいんじゃないかって思えるぐらいミドルよりもいい音がするわけです。さて次は 原因っつってもロックンローなークランチサウンドを作ってみたいと思うんですけどエフェクターはいつもの通りドレブルブータだとサブでモーブルパートを入れていまですさてこれはミックスでやってみるかそれでは原因を聞いてみたいと思います え、何これまるでメタルサウンドなのよいやこれですよこれがね使用者にロック系のギタリストが少ないけいや俺は諦めない絶対ロックンローの音を出してやるからな書くなる上はクリーンミックスサウンドを作ってるぞまずはセパレーターをチョイスしてくださいでセパレーターでゲインフェクターたちを囲むと そうするとゲインベクターのチャンネルとクリーンのチャンネルが 50/50 /50 で出るようになるさあこれで弾いてみようおおかなりマしになってきたねこのやり方はねスタジオとかライブではジャズコーラスのチャンネルリングをかませるやり方です、ね やり方で代用できます皆ささんぜひ挑戦してくだい。では、インプットが一つしかないアープでは、どのようにやっていくかというと、プリアンプ系のゲインエフェクター。これをねで。こちらをチョイスして、まあ、いろいろつまみがついてるんで、結構難しいんだけども、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっていくと、あ、絶対これミックスはハード。では、弾いてみましょう。 現細いの革なきゃダメかもしれない買った時には 1.0 がついてたんだけども家に帰って早速スーパーライトの0級のゲージを貼ってるんだじゃないかな音が太すぎるのが太くてそしてウェイクといそう考えると革がキって実はレスポールタイプなんだけどレスポールには程遠くフェンダーに近い楽器あるんじゃないかもしれないとはいえこのダイナミックス芯が太い そしてこのメタルパーツから煌びやくなってまあ名器であることはまず間違いなんですけねちょこちょこ使えるのでいつか完全に自分のものにしてみたいと思います<音楽>、えー、今回のさアマチュアアマチュアオッサのイカがなかったでしょうか高級ギターの購入を考えているアマチュアオッさんの諸君一つ条件を言うとしたらですねダクワーク考えてくることを覚えてく えー、ということで、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた。